始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。<笑>はい、というわけで、はい、ええー、今日九、うん、月の六日は、うん。僕たちがパートナーシップ先生をした日でございます。というわけで、<笑>ええー、二千年の九月の六日に、うんえー。中野区でパートナーシップ先生をしたので、今日でちょうど一年目ですね。うん。 すごいうん1年経ったよね1年経ったねうん<笑>早かったけどなんかいろいろこの1年であったからさ、うん、結構充実してたっていうか3つの濃い1年だったよ、ね、そうだねうん、うん、それをまあちょっとずつ振り返っていこうと思いま す, 思い ま, すま ず,、ね、まず<笑>パートナーシップ先生をしてからさ、うん えっと、それから1か月後の10月31日、うん、まあ僕の誕生日でもあるんですけど、うんうん、その時にえっと、YouTube の第1回目をアップしましたねっ最初はねあの、うん、今見返すとさホン<笑>恥ずかしいよ何これってあのさ<笑>なんかちょっと初いうしい感じもあるよね最初は機材とか何も持ってなかったから、うん、井頭公園に行ってさ、うん 翔太の携帯でさなんか自撮り棒でさ、うん、撮ったりとかからなんか場所探す時もさどこで撮るでも人もい、うん、いたくさんいるしさ池の周りだと恥ずかしいからとか言ってさ、うんうん、ちょっと、うん、外れたところで撮ったよね。 最初うーんでそうそうそうそ う, そうであれが第1回目でさ、うん、で今回が第何回目 ?85 回目85回目、うん、いやすごいね<笑> 85回も動画撮ったんだ、うん、まあまあまだあと1か月あるから、うんだけどそうだね、うん、でも使ってない動画もあるからうん、うん、もしもうちょっとね撮ってはいるんだけどね、うんうんうんうん、<笑>いやでもすごいね、うん、すごいね<笑>そうで その次がまあ披露が11月の4日うんそうだよね、うん、11月4日だよねうんで、今日、うん、そ の, の今日の9月6日に、うん、ちょっとねあのこれを撮ってる時に多分またご飯とか食べに行ってると思うのであこれがアップされてる時にねそうそうそ う, そう、うんうん、だからその時のやつはまた次の回で。 おせしたいいと思ますはいお見せしたいと思いますうん、うん、で次その後は旅行そ あ, 旅行あそうだ、うん、披露宴の流れでそのまま新婚旅行に行ったんだよねうんそし熊本、うん、福岡 ね, 福 岡, ね福岡でうんで、うん、楽しかったねうん楽しかった初めて、うん、行ったからそうで、うん、僕の母親にねうんお母さんに紹介してうん 一緒にご飯食べたりとかしてね長、ねうん、田さんにもね出演してます。も長田さん、うん、<笑>そうだ ね, ねまあそのチャンネル登録者の方が、うん、なんかやっていくことにどんどん増えていったりしてて、ね、最初は100人とかでも100人っていうのもさももやっぱすごいことじゃない、うん、だって何にもさ<笑>知らない。 ていうかさ、ユーチューバーでもないなんかもう YouTube 投稿してるっていう段階で見てくれてる人がさ100人とかになってさいまだにさその時から見てくれてる方がさコメントくれたりとかさうしいよねするじゃん、うんうん、ずーっと見てくれてる方がめちゃくちゃ嬉しいよね、うん、そうだね徐々に増えていってライブ配信とかもしたし確かに、うんうんうんうん あとは4月ぐらいに東京レインボープライドに行って初めて直接お会いできたりもしたし見てくれてる方とそうだねうんとかもあったりしたな、うんうんねうん、いやー懐かしいね、うん、<笑>その間にさやっぱり<笑>あのー、YouTuber のさ和江ちゃんと知り合えたりとかさ、うんうんうんうん、他の YouTuber さんとさ、うん、なんか コラボしたりとかさ、うん、なんかいろいろやってきたよねやってきたうん、うん、<笑>まあこれからもねなんかどんどんいろんなことにねチャレンジしたりとかしていきたいけどうん、うんうんうんうん、まあ今後のね、あのー、うちらのイベントとしてはイベントというかね、うんあのー、10月にはね台湾旅行に行って、うん、台湾のレインボープライドに参加したいっていう。うんうん あとはあのー、まあね10月くらいにもう一回 YouTube ライブとかもできたらいいなとは思っているのでちょっと楽しみにしてもらえればなと思いますそうですね、うんあとはまあ何そのまだ1年経ってないけど、うんまあ、1万人 もういけたしねそうだね、うん、まだまだではあるけど、うん、<笑><で><笑>ネクストアップもねえ選んでいただいて入賞させていただくことになりまして、うん、<笑>まだね、うん、始まってはいないけ ど, いけど、えっと、で も, もうすぐだよ、ね、そう作品とかいろいろ作って、えっと、最終的になんか卒業研みたいな感じで 卒業制作みたいな感じ で, で、うん、そ, うそれもちょっと楽しみにしててくださいで、ねうんうん、今めちゃくちゃ頑張って作ってるのでそうだ、ね、すごくんかもう本当に動画一つにこんなに考えたことなかったから<笑><笑>めちゃくちゃなんか構成とか、うん、そういろいろ考えてやってたりしてでもそれを早く見せたいなと思っ て, て、うんうん、でねやっぱりさ技術的なこととかもたくさん学べる場所だし、うんうんうんうん ね、うん、すごいいい機会、うん、もらえたよねだからこの1年でだいぶ、うん、いろいろ成長したのかなって、うん、でもやっぱり一番大きいのはなんか YouTube を始めたことなんだろうなと思って、うんうん、でいろんなワンも広がったし、うん、でパソコンとか全くやったことなかったんけど<笑>なんかカメラとかもさようやく買ったりしてさ今となってはね、うん まあ、パソコン嫌いて編集とかやってるからさ<笑> す, す, すごいよね、うん、まあ、まだまだ勉強することはたくさんあるので、うん、こう、ご期待今後のうちらの動画を期待していただければと思いま す, いますうん、うん、あとはですねあのー、ちょっとまだ言えないんですけれども、うんうん、あのー、僕たちが、うん、あのなんて言うんだろうなあのー、サプライズじゃないけど お知らせもあるので<笑> 9月の後半にお知らせがあるので<笑>うん、うん、あの楽しみにしてもらえればなと思いま す, います、ねはい、うちらがもまさかあんなことをすると<笑><笑>うん、うんうん、ね、うん、楽しかった、ね、あれので、ねうん、ちょっとまだ直接的にはお知らせできないんですけれども、うん、楽ししみにしてもらえればなと思います、うんうんはいまあ、ちょっとその YouTube の話をいっぱいしたので、うん、そのパートナーシップして、うん その、1年経って変わったこと、ねうん、気, 持ち気持ち的な変化とかそういうのを伝えれればなぁと思うんですけど、うん、まあでもその前からずっと一緒には住んでいたので何が思い切り変わったっていうのはないんですけど、うんうん、んなんか環境っていうのは生活環境っていうのはそんなにやっぱり変わってはいないよねうん、うんうんうん まあ普通にあの生活していってるし何の支障もないしうん、うんうん、まあ毎日幸せに<笑><笑>暮らしてる感じではあるけどやっぱり気持ち的な 気, 気持ち的ななんだろうな持ちようっていうか、うん、心構えみたいななんかそういうのがやっぱり大きく変わってる気はするかなうんそうだね俺もそうだと思うやっぱりもう家族になったよね そんなことない、うん、なっ、うん、てないねえ、うん、んかカップルとか、うん、そういう感じを飛び越えてもうん、うん、いないと い, いけない存在みたいな<笑>、うんうん、まあいるのが当たり前っていうとは言い過ぎだけど、うん、なんかもうそういう存在になってるよね、うん、俺もそうかなうん いろんなところでまたパートナーシップ先生とかもできるようになってくるだろうし、うん、で近い将来、同性婚とかも日本でできるようになればね、うん、またその時は、うちらもっきっと結婚をすることができるかもしれないので、その時はその時でね、また。 結婚しましたみたいな。うん。ぜひ。まあ、将来が楽しみ、しね、これからがまた楽しみ、うんうん。というわけでですね、ますます、えー、と動画を撮り続けていきたいと思いますので、えー、応援をよろし く, ろしく お, 願しお願いします。というわけで、えー、気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。ますインス タ, ツイーターもお願いしますいしますではまた ご視聴ありがとうございます可愛 い, いね<笑>チャンネル登録お願いします可愛 い, い、ね<笑>